はい、1丁目の田中ですブッブーハローレッドチューブどうもおっきんです本日はスペシャルな内容でお送りしたいと思いますはいどうもこの3人でホラーマップえっ、ー、とやっていこうかなと思います お前バカバ カ, バカ<笑>お前何何えっ、えー、とエブリワンショーッピーブラステルキナス何これはいこれディスもうちょっと壊そうとしてえっ、ー、とディスディスマストビーあ、ペーパー紙ってペーパー探せって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 おいおいいおいおい<笑>おい<前><笑><笑><笑>おなおいおなおなおいおいおいおえおいおいおいおいおおおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいばいやばいおやいやおやばいおいおいおいおいおいおいおいいおいおいおいいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいおい ん、何何なになに、うんうん。どうやってん、のこれ。スティールハブ、ザ、エイトハン、ハンゴバー、ラストナイツ。ちょっと待って、動けないんだけど。わし<笑>なんか捨てたんだけど。なんか捨てたんだけど、誰今捨てたの。お、ね、お。お, こ何お前ら、何お前ら。おお、ね、なんかおも、なんかお前ら、かぼちゃかぶってる。お、ね、お。なん、なんで二人ベッドなのに、俺たちかん、なんだ。やるか。やるか、やるか。やるか。 めっちゃ暗いねめっちゃ暗い。うん、めっちゃジョ<笑><笑><笑>、ね<笑>うん、ベンジョベンジョベン電気ベンジョベンジれベンジョ、うん、あ今回ベンジョベンジョベンジョベンジョあンジョベンジョベいジョベンジョベンジョベンジョベンジョベジョベンジョベンジョベンジョベンジョベンジョベンジョベンジョンベンジョベジベンジョベンジョベベンジョベンジョベンジョベンベンジョジンジンベンジ 何 e c e フラッシュライト。ありみろっっとあり、えーえー、み見ろってるありえってありみろっってありみろってあれ見ろってありみろってあどういうことりみろってありみろあみろあってありありみろってありみろありみろあってありみろってありみろってああり な い, と思ういや、できるかもえ誰も上にニーかも。ああ、いや、待ってよ。行けたあ行けた行けた行けた。よ<笑>